はい、改めまして、えー、会場の皆さんこんにちは d a、えー、町からやってまいりました日立の国第五連です、えー、本日ですね皆さんの前でこうして演舞できることを当に楽しみにしてまいりました精一杯演舞させていただきますのでどうぞよろしくお願いしますお客様にレの はい。会場のお客様に感謝。礼。ありがとうございました。素晴らしい力強い本当に素晴らしい。